ま開けるんですかまあちょっ。と監視しててよう誰人がまだ開けて、ね、<笑>は西川田西川川です。<笑> 本日はお気を向けになったな。